こんにちは、淡田洋介です。今日はこのランチバッグにアクリル絵の具で絵を描いていくんですが、いつも私がアクリル絵の具で絵を描くときは、このファブリックメディウムはあまり使わないんですけど、使うときはちょっと薄めるときに使っています。ちょっとその特色はこのトートバッグに絵を描きながら説明します。で、その前にアクリル絵の具じゃなくて、 アクリルガッシュで布に絵を描くことができるかどうかということで私はアクリルガッシュそういう意味では信用してないので布に絵を描くことはしませんなんですがアクリルガッシュを使ってる人は多いと思いますでもしもこのパブリックメディアムをアクリルガッシュに混ぜて布に絵を描いた時に洗濯しても落ちないかどうかということをちょっと実験してみたいと思います で今日はこの布にアクリルグラッシュですねそれでここにいくつかアクリルグラッシュがあるんですけど全部メーカーが違いますこれがレキテックスでこれがホルベインですねでこれがターナーターナーのアクリルグラッシュは私の知り合いも使ってる人が多いですでこれが日課の具のアクリルグラッシュですこのターナーは白なのでこの黒い部分ちょっと塗りつぶして実験してみようと思いますターナー固まっちゃってるんで これに布のメディウムを混ぜて、で、このメディウムを、顔料をこの白はちゃんとあって、で、このメディウムを入れているので、理屈ではちゃんと使えるはずです。で、この一体、ちょっと全部、メディウムがアクリル樹脂なはずなので、こんな感じで、洗って剥がれなければいいんですね。今度は日回絵の具です。この日火のアクリルックバッシュは、 乾いても上から絵描いたらちょっと滲じんじゃったことがあるのでもしこれがしっかり定着すれば大丈夫ってことですねちょっと多めに入れてみましょうさっきターナーで白く塗ったところですねその隣にこうやってこ蛍光グリーンですこれリキテックスの蛍光グリーンです ニッカ絵の具の隣にこうやって塗りますで最後はこのホルベインターナーだけちょっと白で目立たないんですけどニッカ絵の具リキテクスそれからホルベインのアクリルブラッシュをこの布メディウムで混ぜて塗ってみました明日まで乾かしてちょっと洗濯して移落ちするかどうかを実験したいと思います 基本的にアクリルガッシュっていうのはアクリル絵の具よりもアクリル樹脂の量が少ないということなのでこのファブリックメディウムと混ぜればファブリックメディウムは樹脂なのでまあ理屈的には耐水性や耐久性が高くなるんですけどちょっとこれで実験してみたいと思いますこれは明日まで待つとして今度はアクリル絵の具でこのランチバッグに絵を描いていきたいと思います 最近気づいたんですけどこのファブリックメディウムは定着性とかもそうなんですがこの布っていうのはすごい水を吸いますなのでちょっと水を薄めたアクリル絵の具をこんな感じで布に塗ると水を結構吸って描くのに結構時間がかかりますそこでこのファブリックメディウムをちょっと足して それから布にこうやって塗るとすごく塗りやすくなります。 ちょっとこんな感じになってきましたが、次はこの T ペンというものを使って書き足していこうと思います。 ちょっともっと描き足したいんですがこのアクリル絵の具が結構濡れているのでこれが乾いてからもうちょっと描き足していきたいと思いますでこれも乾いたら洗濯機に入れて洗ってどうなるか実験したいと思います今日はもう遅いんで明日の朝やろうと思います これもね12時間経ちましたもうすごい乾いていますでこっち側ですね布用のメディウムを混ぜてありますそれでこっち側の方はメディウムを混ぜないでそのままアクリルガッシュで塗った部分ですでこれを洗濯機に入れて洗ってみようと思いますさっきの布は洗濯機に入れて洗濯をしています洗濯している間にこの書きかけのランチバッグを終わらせていこうと思いますでキノコの板を ここに入れた理由なんですが結構この布すごいしっかりして厚みがあるんですがこれだけ水を足すと後ろにこうやってにじんできますそうするとこの裏側にも色が移っちゃうのでなのでこのボードを中に挟みましたあとはこれ裏にこの布が重なっていてここに段差ができて描きづらいのでこの段差を作っているこの部分ですねこの上からこうやって入れるとここが平らで描きやすくなります ではまたこの T ペンっていうファブリックペンで続きを書いていきます。 スパイグの方が完成しましまたこんな感じですね。頭の上の卵というタイトルを付けました。で、アクリルダッシュで塗った布の方の洗濯も今ちょうど終わったみたいです。ちょっと見てみましょう。今洗濯が終わったばっかりでまだ濡れているんですけど意外にも色がちゃんと残っています。このターナーとホルベインの方は20年以上前に使ってたやつで かなりちょっと固まってということはもうアクリル樹脂が少し乾いちゃった状態だったので実験にならないと思ってメディウムを混ぜてない方は塗ってないんですがこのファブリックメディウムを混ぜた部分はしっかり残っていますこの2回絵の具とリキテクスの方はまだ10年前とかよりちょっと前ぐらいに買ったやつなで比較的新しいので見てください剥がれている様子がありませんこのメディウムを混ぜた方は全部しっかり定着しています で、これまだ布濡れてるんですけど、こうやって滲む様子もないです。コルベインとターナーの方も、こんな塊かけてるやつじゃなかったら、多分こんな風になってるかもしれないですね。で、実験の結果、1回の選択でこのぐらい色が残ってるということで、私が思ったよりもアクリルガッシュの定着は良かったんですが、 何回も洗ってどうなるかわからないしアクリルグラッシュはアクリル絵の具に比べてアクリル樹脂の量が少ないということで紫外線に弱かったりひび割れがしたりするという特色があるのでやっぱり布に描くことは私からはあまりおすすめできないかなと思いますでなんかリキテックスの製品で 紫外線にも強くて、ひび割れもしにくいっていうアクリルガッシュがあるそうなので、それだったらもしかしたら布に書いても大丈夫かなと思うんですけど、私はわからないので、それでもおすすめっていうのはできないんですけど、アクリルガッシュじゃなくてアクリル絵の具だったら、これで私何年も布に書いて何十回も洗濯して大丈夫っていうのを実証しているので、私が布に描く絵の具でおすすめするのはアクリル絵の具ということになります。 ということで今日はアクリル絵の具プラスこの布用のファブリックメディウムでこのランチバークに絵を描いたのとアクリルグワッシュと布用のファブリックメディウムを使った実験をしてみました最後までご視聴いただきありがとうございますこの動画が良かったと思った方はぜひ高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますではまた次回お目にかかりましょうさようなら